75.4 月11日木曜日 75.4 月11日木曜日食堂で電話で予約食堂で電話で予約ありがとうございますキムチ 食堂です。ありがとうございます。キムチ食堂です。場所、どうなりますか場所、どうなりますか韓国銀行の隣の建物の2階です。韓国銀行の隣の建物の2階です。 注射可能です か, 注射可能ですか食 堂, 食堂場所、場所、銀行、銀行。建物、建物。